現在期間限定で公式 LINE 追加をしてもらうとたくさんの方が結果を出した1週間お腹痩せメニュー、足痩せメニュー、ダイエットカレンダーに加えて公式 LINE から無料メルマガ追加をしてもらうとさらに痩せる食事メニュー、運動メニューを配布しています残念なことに公式 LINE ではメッセージ数が限られております実際にたくさんの方にダイエット情報を届けるのは無料メルマガになりますなかなか痩せられない習慣にならないそういった方は登録してみてくださいそして今後も無料メルマガの方では21日間エクササイズ習慣化プログラムや 2ヶ月短期ダイエット集中コース、そういったものを配布していきますので、楽しみに追加して待ってください。 はい。ということで、2023年からは、基本的には、YouTube メンバーシップと、ベルマガ LINE 登録してもらってる方に、たくさん情報を届けようと思ってます。説明欄にありますので、ぜひチェックしてください。で、今回お届けするエクササイズは、とっても簡単なのに、ランニング1キロ分、ダイエット効果がランニングの5倍。めちゃくちゃおすすめなエクササイズです。立って揺れるだけ。ペガサスウォークです。簡単に説明すると、上下に跳ねる動き、トランポリンの動きというのは、5分間で約1キロのランニングの効果があると言われてます。脂肪燃焼効果、 むくみの解消筋肉増加デトックス効果気分転換さまざまないい効果がありますそこに加えて背中を動かすすことでダイエット効果が倍増します一般的に言われているのは前に進むウォーキングよりも後ろに下がるウォーキングは5倍のダイエット効果が証明されているんです要するに使われにくい筋肉後ろ側の筋肉を使うことでダイエット効果はさらに上がります一緒にやっていきましょう足を肩幅にしましょう少し膝を曲げて前かがみ親指を下向けて手を上げます マイペースでいいです。こういう感じ、軽く屈伸をする感じです。肩。重い人とかね、硬い人はだるくなることあるんで、たまに手をね、下ろして休んでもいいです。できれば上げたまま、力を抜いてください。これでね、背中も使いながら全身使って跳ねてます。 今度はつま先開いて手はまっすぐ下ろしてこのまま楽にはねましょうこのね跳ねる動きっていうのがねトランポリン効果ですごくね全身運動になっていますよくナアトリとかねやったり痩せるよっていうのはそれですねリラックスしてね 軽く屈伸するだけ。<笑>オッケー。今度はまたね、親指を上向けて、揺れます。しっかり胸張りましょう。<笑>腕の力は抜いてね、膝を動かすことで腕が動いているようなイメージで。す 肩を後ろに巻っすぐで猫背も治りますからねケー<笑>。今度はね跳ねながら腕を回しますなかなかねこの跳ねるリズムが難しいですけど ながら肩を後ろに回してくださいこ。手を回すのと足の動きがね、わけわかんなくなりますよね。オッケーはい、今度はまたね、親指を下向けて、このまま、腿ももの上げ下げ。 これで腹筋も使っていきますピョンピョンピョンピョンとリズム乗りながら上半身を力抜いてこんな感じです結構ね背中腰の筋肉も使ってますからね オッケー今度はね片足立ちになってピ ョ, ピョ跳ねながらバランス取りましょう15秒押したら反対足にします片足結構きついですからねく る, くる片足縄跳びしてるイメージ上半身楽にしてはい反対足くる くここのバランスとるとね体幹も鍛えられますからね OK この足を大きく開きましょうこのままバランスとって123123かかとはね別に浮かさなくてもいいです飛び跳ねれる人はねこうやって跳ねてください ピョンピョンピョンと<ペー>どんどんしちゃうよって方も足つけたままこれすごいお尻のね横鍛えられてフリッとしてお尻になりますからね<ペー>オッケ ー, オッケーで今度はねこのままでバランス取っていくよー これで1ストリー。15秒後に反対足。これお尻来るよね。すごい。うわー、きつくね。きつかった手ついて。うわー、反対足。これがね、歩くときにね、使われるお尻の横。中殿筋、小殿筋ね鍛えられてますからね。ここしっかり鍛えるとね、体幹が安定して、振り欠になりますからね。はい OK。じゃあ今度はね、立ったままで、ぴょんぴょん跳ねながら、リラックスしてください<笑>。かかとはね、浮かせなくてもいいですよ。これでも。できる人は、かかとだけ上げたれる。そんな感じで。かかと曲げせていくというよりは、かかとを上げたまま跳ねてる感じ。 ラスト、一番初めにやってって、よっしゃ、ラスト、最後、できるだけ高くして、しっかり肩甲骨を出て、手の幅をね、狭くする感じで。う OK いやあめちゃくちゃいい運動になりましたね。最後までできたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。はじめに言ったようにですね。2023年からは youtube メンバーシップをメインに動画配信します。もう1本ぐらい頑張れそうだよ。っていう人はおすすめの動画か関連の動画、どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。